またあのゲストに登場してくださいましたシローさんブラボーシローさんブラザーシローで急いだ<笑>誰誰<笑>ブラボーシローさんね<笑><笑><笑>そうだねいっぱいいるね<笑>ごめんごめん<笑>えー、演歌を歌ってくれるのか<笑>、えー、その他の曲を歌ってくれるのか楽しみですえーそしてですね、えー、渡辺フラワーさん。 ク、え、マ、ー、ちゃんがまた私たちに、はい、ボコボコにされてしまうのでしょうかそんそうでですすよねねいいつま赤もしてもう一組は「太陽と虎の女の<笑>唇さん」の唇さんですね、えー、松原くんが登場<笑>する予定ですおめでとう<笑> サブシブシじゃないサブシブシな<笑>あらまあ、あーあーこっちオッケーやけど拍手はおかしい、ね、<笑><笑>その無責任な感じええかなーみたいな拍手ね、えー、嬉しいかなどうかわかんないですけどもあチ ケ, あチケもえ、これなんなん<笑>あ、あ、ってるんですよバーナックかと思ってリアルにまだまだあるからお願いというコーナーなんですかねはい えー、ぜひぜひ、ですね、えー、またお友達も支えるよという方や、えー、実は1月ぎりぎりになって買おうかなと思っていた方なんかは、えー、こちらの会場でも<笑>彼女が青いメガネをかけて持っていますんでねお買い求めいただきたいと思います、えー、今日買ってもらったら L コードはいりませんのでね、えー、ぜひぜひお買いを買っていだき<笑>、はいい す, す。<笑> <笑>よろしくお願いいたしま す, ああますさあ来年のイベントも皆さんにお伝えしましたけれどもそろそろお別れの時間が近づいてきたかなと思います皆さん何か言い残したこととかと PR とかあります か, 静かちゃん、ほほら、何を静かちゃんほら。や<笑>かな何何をが好きや<笑> なんや<笑>来年の一月十二日のイベントは、うちの成人式なんで、成人式をサボってくるので。<笑>みんなで。<笑>みんなで何かお祝いしてください。お祝いしてほしいな。考<笑>え<あー><笑>てこいみんなで。や<笑>っ<笑><出>た。<笑> ね、もうお客さんも家族ということで、ね、<笑><笑>みんなで一緒にて<笑>みんなで一緒にバレバレのサプライズをしようかなと思いますので<笑>ぜひぜひご協力いただきたいと思います<笑>さあそう言ってる間にもね12月も遅れこのイベントもそろそろ終演というところになってまいりました。他何かかか言いい残したことないかなな大丈夫かな<笑><笑>明日がジオ 明日あ、明日ライブ明日はみんな来るやんな、来んの？えー、ここにここに。あ、あ, あそっか明日も明日もライトアップ今日も土曜日やんな、そ<笑>うやそうや。で明日のライトアップはみんな登場するかどうかはまだわからない。 みたいな遊びに行くたぶん、ね、遊びは多分多分こういうのもってね<笑>我々も登場すると思いますので、えー、皆さんもぜひぜひ明日のスペシャルライトアップもお楽しみください明日はねお天気の心配もないようですからね暖かくして明日もこちらの会場でお会いできればと思いますそして夜はラジオ関西のいまいちマイナーラジオをお楽しみいただきましょうさあ準備は準備というか<笑>あそうだなちょっと最後にちょっと楓平さんの フフ ち, <笑>ちゃんのフフフ聞きたい。 っっっっててないの、はい、はいのははううちけちちけーゃんんにああたたたたたたたたどこったあこょと待って<笑>げるあ違うボルですこれた分かる<笑>あ当てる あ, ありまもさ、ライトがあるから光ってなれこれえっあ光ってますこれ あっ残念<笑>ママいいやんまぁうんみんいいい。すいぎいちゃうのダブルライブあるから、ね、<笑><笑>ああいはいちっかりやなはい大丈夫かなじゃあ最後これやんみんなこれでうん。これで持ってる人はて持てない人手だけで手だけって<笑>体もか体も大丈夫なんで体もか。カ<笑>ー、はい、<笑>よ し, よし じゃあち、はあ、ちゃゃんんのためにマイク持ってったあっあ あ, あ、あ、入りました。<笑>鼻がね、ちょっといい シューシュー吸いながらというかね、話す吸いながらになると思いますけども、大丈夫かな、みんな、はい、はい、<笑>ちなみに私、何の衣装も着てないので、ずっと赤いの着っぱなしなんですけど<笑>、お許しいただきたいと思います、ちなみに、ちなみにで、来年1月12日は、後ろにいるメンバー、またちょっと違うバージョンの衣装も増えるようですよ、お楽しみください。えー、それでは 本日はお昼間に雨が降っていて正直5人ぐらいしか来ないかなと思っていました、えー、それでも楽しい時間を過ごせたらいいなと思っていたところこんなにもたくさんの方にお寒い中最後までお付き合いいただきましてえ今ラジラジモエ一同心より嬉しく思っておりますまずは皆様に感謝の気持ちを込めて本日は誠にありがとうございました えー、皆様が風邪をひかないようにという思いを込めて、えー、ラジオ関西日曜日の夜11時30分からお届けしております「いまいちもえないラジオ」のエンディング曲を最後にお届けしたいと思いますそれでは、えーっと「青い光」もしくは「あなたの温かい手を」をぜひとも、えー、サビの部分で振っていただければ嬉しいですお届けしましょう「私だけの宇宙」 对对对。 なんか濡れてて本気で座りましたけどもね結構しっとりしてたよねさっきね先<笑>生<笑>ささ最後までいまいちな感じでお届けしておりますけれどもえ最後は番組のエンディング曲をお届けしたいと思いますできるかな<笑>えお届けしましょう「私だけの宇宙<笑>」<笑> あああ「くくってたついんでほどくときに」あっいできたよ<笑>くくフフたフフフフフフフく。 え聞いてる<笑><笑>、えー？ちなみにですね、最後になりますが、ラジマイムイベント、今日 ちゃったかもと思っているあなたたち、えー、明日の夜23時30分夜の11時30分になるとこのイベントと全く変わらないいまいちもえないラジオをお届けする流れとなっておりますえっあれイベントやからグダグダやったんちゃうんやという気持ちをお家で1人で噛みしめていただきたいと思いますよ いライいいいラジオは今年の5月6月かなだからスタートしましてまだ半年ちょっとなんですけれども、うん、ラジオだけではなくこのようにたくさんの方とお会いできるイベントをこれからもどんどんと計画していきたいと思います来年には2枚目の CD も皆さんにお届けできることができますのでえっとねみんなで踊れるような振りもちょっとずつ考えていきたいなと思います<笑> 行っていいいきたいと思いますさあ「鉄人28号クリスマススペシャルライターアップ」皆様の熱い思いのおかげでお天気が気になりましたが1日目無事にステージイベントをお届けすることができました明日も2日目を予定していますよ<笑><笑>おったよ のメンバーが客席からもしくは明日はステージにも登場するかもしれません明日もぜひぜひ皆さんとお会いしたいと思いますそして明日の夜はラジオ関西いまいち萌えないラジオでお会いしましょうそれでは最後ご挨拶して終わりますよはい。お届けしたのはラジモイ隊のさやかとハーリンロボと静かとレイとラジモえと えー、ちゃ何